日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演スターバックスの新商品オレンジマンゴーケーキバナナクリームドーナツストロベリークリームドーナツチョコレートココアデニッシュもっちりバナナキャラメルそしてスイートミルクコーヒーを飲みたいと思いますん前回スイートミルク何だったかなだけどそれ以上にスターバナナが来てくれたのが嬉しいですね私は好きなので その年齢チャンネル登録よろしくお願いしますこちらオレンジとマンゴーのケーキから食べたいと思いますんオレンジ見えるのがマンゴーと一緒になってるのかななんかジャリっていうことう何なんなんかなではいただきますふふふまああの今回の新商品は 相変わらずメロンはダメみたいだけどねえー、なので今回もメロンはパスでその代わりスイートな コ, コーヒーを味合わせていただきますよ前に飲んだミルクコーヒーよりも甘さが強くなっている気がしますねやっぱりスイートと名前が入るだけのことはあるのでしょうかでバナナのまろやかな甘さやイチゴの甘酸っぱさとドーナツ生地のもっちりふっくらとした食感がよく合います ケーキの生地はさっくりかなしっとりかな、うん、どっちとも取れるようなでも中途半端な感じではないですデニッシュ生地はサクサクでココの苦みが合うさらにうん、なんだろうな相変わらずのもちもちボールもいますそれぞれの商品について詳細なレビューはこの後すぐに、うん、ごちそうさまでした 最初に食べたオレンジマンゴーケーキは結構甘酸っぱさが強くてさっぱりとさっぱり味わいがありましたね下のケーキ部分はなんかタルトに近い少しさっくりしたようなでもしっとりしている感じその次に食べたコ こ, こチョコレートココアデニッシュサクッとしたデニッシュ生地が苦めのコ コ, チョ コ, コ, コアとよく合っています次に食べたのはバナナクリームドーナツですね スターバックスのドーナツは甘さがかなり控えめなのでバナナの甘さはより引き立っていて美味しかったですストロベリークリームの甘酸っぱさも同じく引き立っていましたで結構食べ応えがあるのもミスタードーナツのとはまた違った嬉しさがありますドーナツだけ生地だけならミステーよりスタバの方が私は好きです で, で最後に食べたモッチボン も, も弾力のある生地と バナナの甘さは良かったですキャラメルは何度か食べてるのでおなじみの安心する甘さです、ね、で最後に飲むこのスイートミルクコーヒーかなりスイートミルクというだけでかなり甘めの味付けになってカフェオレオレよりもさらに甘いからでも最後にちょっと苦みが来るあたりはさすがスターバックスといったコーヒーですで今回食べたのはこちのバナナドーナツが